皆さんこんこにちは今回はエゴノキの剪定を取り上げてみたいと思います。エゴノキは昔から日本全土に自生している雑木ですけれども一時期庭に雑木を取り入れるのが流行った時に出回るようになりました。56月に真っ白な小さい花がたくさん咲いて綺麗ですけれどももともと山の木ですから成長が早く 自然樹形のまま大きさを保っておくのは難しい木だと思います。木の性質を知らずに庭に植えてしまい困っている方も多いのではないかと思います。中にはこの白い花にたくさんの蜂が飛んでくるのでそれを嫌って伐採してくれというお客様もいたりします。小さくしようとすると枝先を詰めることになり その基本例の自然樹形が失われてしまいますこちらのお宅には2本のエゴの木がありますこの写真は2018年に当時の従業員が選定したものですけれども木を小さくしようとすれば普通はこのように自然樹形を失ってしまいますまあそれでもこのお宅は2007年から14年間毎年1回手を入れていますので 放っておけば10メートルにもなってしまうエゴの木がこの程度の大きさで収まっているのだと思います2020年から私が引き継いでやるようになりましたこの年は枝先を詰めてちょっとずんぐりしたような感じに仕立てましたけれどもその次の年は枝先を活かしてのびのびした感じに仕立ててみました どちらの仕様でやっていくかちょっと私も迷っているような状態ですそれではまずこの時の剪定をご覧くださいエゴの木らしい枝の伸び方をしていますねここは何年か前に切り戻したところだと思いますちょっとごつくなっていますのでこの脇の 柔らかい枝に切り戻した方がいいのかもしれませんこの幹は根元から枯れているようですおそらくシンクイムシにやられてその後ダンゴムシが食害してその後をアリが利用しているようです簡単に折れてしまいました 最初から蟻がかじったわけではありません。最初の穴はシンクイムシ、いわゆる鉄砲虫が開けた穴だと思います。モミジなどもそうですが、エゴの木などは特にこの鉄砲虫の被害が多いので、その例をご紹介します。鉄砲虫と呼ばれるこの虫はカミキリムシの幼虫です。木の内部に入り込んで食い荒らします。 木の芯の部分を食い荒らされても木は枯れることはありませんけれども厄介なのは川の下をかじられた場合ですここには大事な管が通っていますので皮をぐるりと剥がれると木は枯れてしまうのですさらに厄介なことにはこの虫は非常に巧妙にトンネルを掘っていくので皮をめくってみるまでその被害の状況が分かりません 地面に落ちている木くずや何となく水気を失ったカサカサになった幹肌などを観察すればシンクイムシの兆候を知ることはできますけれども注意深い観察力が必要です。こちらのお宅にも長いこと手入れに通っていますけれども年1回の管理では見落としてしまうことがあったり手遅れになってしまうことがあったりします。 この虫が入ったからといって必ずしも枯れるということではありませんが放置すれば倒木などの危険な状態を招くこともありますのでやはり早期発見対処が必要だと思いますこの後虫の映像が流れますので苦手な人は飛ばしてください。 結局こういうい部分は切除せざるを得なくなくりますこの場合はここまでの切り戻しで済みましたが場合によっては根元から切らなければならない場合も生じます先ほどの現場などは根元から折れてしまいましたもんね。 気をつけたい害虫の一つですそれでは本題の剪定に戻りましょうフェンスの間から出てきているような下枝は太くならないうちに処理しましょう この辺りは平行枝になっているので少し減らさないといけませんね。 内向枝などの忌み枝を処理していきます。 この辺の辺ごつい感じをなんとかしたいですねうんちょっと迷いますとりあえずこれはなしでしょうね 残りはまた後で考えましょう。 ね、やっぱりこれですかね悩みますな。 と下から眺めてみましょう。 臓器は難しいですね切れば切るほど不自然になります決まりましたか 良い答えが見つかりませんでしたけれども今回はこれで切り上げることにします迷ったら切らないというのが私の主義です次にもう1本のエゴの木を剪定しますこちらの木は枝先を伸び切りにしないで少し切り戻してこじんまりさせる剪定のバージョンでやってみます 枯れ枝は必ず取ります。 枝の処理をします長い枝を短い枝に切り替える切り戻し剪定をしていきます。 内向枝を取ります脇枝への切り戻しです ちょっと眺めてみて濃さのバランスを調整します。 こういう枝を切り詰めてしまうととても人工的な枝ぶりになってしまうのですが突出しているので仕方ありませんこの辺にしておこうかと思いますところで 先ほど鉄砲虫にやられたエゴの木をご紹介しましたけれどもこんな切り方をしたものですからこんな風になってしまいましたもともとかなり狭いところで太くなってしまったものですから仕方ないんですけれどもこの先この木と私がどのように付き合おうと考えているかそれをお話ししておきたいと思いますもともとこの木は三本立ちの木で 鉄砲虫の被害を受けたのは両脇の2本です真ん中の1本は被害を受けていませんでした今回両脇の2本を健全なところまで切り戻しました真ん中の1本は真空虫にはやられていなかったものの長年の剪定でかなりゴツゴツしてあまり良い枝ぶりではありませんでしたので私はこの際 木全体の再生を図ろうと思いましたそこでこの真ん中の1本をあえて台切りすることにしましたこれによって来年はこの台切りした切り口から新しい芽が数本出てくると考えていますもちろんこの両脇の2本の木からも新しい芽が出てもしかしたら良い枝ぶりになるかもしれません それはそれで良いのですけれどもいずれにしてももうこの庭にとっては太くなりすぎている木ですから将来的には何とかしなければならない状況になるでしょうその時にこの真ん中から伸びた新しい芽が新しい幹となって次の代を担ってくれると思うのですそうなればこの両脇の太い幹も元から切ることができます このようにして新しい幹を育て作り脇から出てくる新しい芽も使いながら新たな株立ちの木を作っていく予定でいますこれからその作業をご覧いただきますが今説明したようにこれはあくまでも次のステップに向かうまでの暫定的な手入れとなりますお時間のある方は見ていってください ご視聴ありがとうございました。